眠いふわりだよーイエーイさいになりたいバーチャル YouTuber 眠いふわりだよーいやさあのー、日頃のさ鍛錬がさ身を結んで長い時間枠をもらえましたーイエーイめでてーめでてー<笑>やっぱさその日々の 鍛錬の積み重ねって大事だよねこうやってさ、形になってこう出るってのはやっぱね、嬉しいよねこれからも頑張ろうって思うよねお、コメントがお押す押す押す押すいい挨拶だな<笑>まあじゃあこんな感じでねやっていくからよろしくはい、じゃあ早速なんだけどあ 年, 度もありがとう年末年始みんなどう過ごしたまあ年明けてからねだいぶ経っちまってるんだけどふわりはね28日に大掃除はもう終わってるであのー、年年越しのねあの、おせちおせちの準備はバッチリこう、下ごしらえも済んでてでこう まあ、一日あの一日日あのじゃない、一年ねよくふわり頑張ったないろんな人に感謝だなってこう、振り返ってたらピンポーンってこう、友達が来て「あ年の瀬」とかやってね「<笑>無病息災」で、その友達と一緒にこう、16時ぐらいから「ガキツカ」を見たり「紅白歌合戦」を見たりしてこうね、米津玄師を見たりして。<笑> <笑><笑>まあそれ、まあ、ねそんなこと言いながらこう、お寿司とかオードブルとかこう、食べてワイワイワイってやっててでまあカウントダウンが始まるわけですよそば食べてるときにおっ金吹雪、送ってくれた今ちょっと語るのが夢中で全然ありがとうー<笑><笑>それでその、友達とカウントダウン始めてこう、やっぱジャンプをするよね。 ジャンプをしてまだふわりは2018年にいますとか言って は, はははと初笑いをしてでご来光はねこう、富士山を登って金河新年そうだね金河新年の話をふわりは今してます<笑><笑>それであのー、年あの、ね、富士山を登ってご来光をしっかり拝んで今年もいい一年になりますようにって言ってで、帰りにねこう参拝 初詣をしてでくじも引きました結果はもちろん大吉<笑>大吉だよねあー今年も幸先いいないいことあるなって思ってる夢を見たんだよねうん夢あね実際ふわりの年越しは頭痛くなるほどゲームしてたでもさ ゲームってさ6時間ふわりは6時間を過ぎると頭すごい痛くなってくるんだよねあちち<笑>頭痛くなってくるんだけど<笑>ねこう今ね PS クラシックをとアーマードコアとバイオハザードをやりつつまあ 3D を用をするからね画質が荒いからで、まあ、飽きたらスマブラのねこうキャラ出しをもうガンガンやってその髪ローテーションで頭が痛くなるほど。 やりましたやっぱさゲーム死ぬほどやるとさ充実感が半端ないよね。<笑>まあね最高の年越し新年を迎えたね、今日公開した動画見てくれた今日ね公開した動画もあの、ふわりのね、年越しの様子が垣間見えるからまだの人は見てねちょっとねコメントをねしっかり見あの見、見よう。 体は闘争<笑>を持つそうふわりは常にね戦いをね迷子ライフをンジョイしてうん迷子ライフをね別に別に、まあ、帰ろうと思えば帰れるけどねあ見たあ動画見てくれたありがとうこれねふわりのねあの年越しの動画だからねちゃんとみんなも見てくださいあでもねこのリアリティを見た後に見てうん、ちゃんとこのリアリティはちゃんと見て最後まで見ろようん でね、そろそろね初コーナー初生道場行ってみよっかなーよし正面にレイ、レス今日はね見に来てくれた門下生のみんなにちょっともう出ちゃってるけどあの構え ファイティングポーズともいう構えについて語ろうと思うよあ今さ地味ーとか思ったやついるだろうそういうやつに限ってな風呂場の鏡の前とかエレベーターになったときに一人でこうファイティングポーズとってこうパンチでこうやって練習とかしてんだろふわりしってからなちなみにふわりのね構え やるねふわりの構えはこうふわりの構えは自分の得意技を強化する構えのタイプ前剣このね前剣と後ろの剣をちょっと前に出すんだよでふわりの得意技は上段逆突きさくさなんで草やねん なんでこのタイミングでくさえないあのー、冗談の逆突きだから毎剣で相手の前の拳をこうやって潰して踏み込んでバンとねこう突くのがフワリの得意技ねで、えっ、ー、とーこう、単純にさフワリの構えって毎剣がさ、こうやって前に出てるから当たるまでの距離がね 短いんでだからスピードも出るしまあおすすめの構えだねでふわりの構えやってみてそうだけど構えにね正解なんてないからねた試しにみんなも自分の思うポーズを構えてみてくれいくよ321はい 構えてるおいお前とお前とお前とおうんーなるほどねまあ、そういう構えもあるよね<笑>さて構えについてなんだけど空手において構えっていうのはねさっきもあの、ふわりの構えを見せたけど最も個性が出るもんなんだよね。 自分の弱いところを補う構えと自分の強みを強化させる構えあとは相手をこう牽制していく構え空手的構えはこの大きく分けて3種類かな<笑>今ねコメントをね見ながらやってるんだけど構えてる構えてるあっ晴らしい。 みんなね、構えてる。ああ、ちょっとね、構えてるのね、えらいえらい。門下製の鏡だ、門下製の檻だ、うん、素晴らしい素晴らしい。じゃあね、えっ、ー、と、あギフトとかもね、ギフト、あああすごいすごい、ヨシタケ、ヨシタケから赤いメガネが届いている、素晴らしいね。どうやー、似合うやっぱね、 フワリは、古文化生の諸君の師匠だからねやっぱね、こういう素敵な眼鏡はいいと思いますあ、おせおせちおせちおせちゆ、床おせちだねあはっああああ<笑><笑>これね、フワリが作ったおせちよりかはクオリティが低いかなへいはいありがとう。じゃあね うん、みんなねお待ちかねこれからふわりの企画をやるからねうん準備するからちょっと待ってて。 お待たせー。みんな準備運動してたふわりはね今の時間こうねストレッチまだだったなと思ってストレッチしてた。す<笑>ごかった<笑>。じゃあねあの企画に、うん、入っていこうと思うよこの中にこう見てるみんなの中にオタクの門下生はいるかなだいたいねみんなオタクだと思う<笑>で。で、え、い、ー、今からねふわりが有名な構えやるから。 誰の構えか当ててみてねー。早い者勝ちだよ。うん、コメントでね教えてくれればちゃんとふわりも師匠も見ますので。うんコメントで誰の構えか当ててください。早い者勝ちだよ。じゃあ早速行くよー。第一問スタート。わあ最高だ。 最高の夜だぜ。うん、あの頬ザクザクザク。おいおい、バカだぜ、あいつ。あのまま無防備で艦長に近づこうってのかよ。逃げろー。下がるんだ、トッポー。うるせえな、トッポー。<笑> あの歩きが普通じゃないってことぐらいとうにしっとるわだけど下がったりしねえ俺の空手は後退のネジを外してあるんだよはい誰でしょうかきっとねコメントくくさじゃないくさじゃないちゃんとううう真面目にやってるかくさじゃないくさじゃないよ誰ですかくさって って誰ですかああー う, うらったらうらったら素晴らしい君は門下生のおりだドッポーってね<笑>ドラゴンボールのトップ誰やねん<笑>ちゃうわ<笑>タイトル持つネタ古すぎあ、やっぱそうそうそ う, そういいねみんなねこういい見立てをしているそう お、サンジのおやつだサンジのおやつだふっ<笑>、イエスだ、ふわり今糖質制限してっからさやっぱバーチャルで食べれるの嬉しいよね<笑>うんそう、正解はね、ちょっと待っ脱線しちゃったけど正解はオロチ、ドッポちゃんでしたしょこれね、天上天下の構え オタクの文化生は分かるよねあね、オロチドッポちゃんは「バキ」っていう漫画に出てくる空手のめっちゃ強いおっちゃんでトラとかも素手で殺す全身兵器なんだよねふわりやっぱ空手をやってるものとしてドッポちゃんめっちゃ好きなんだよねだけどなんか最近飼ってるとこあんま見てないかな でこのねあの、天井天下の構えなんだけど裁きに特化した構えあ、ね、このね手上段と中段を守る構えね攻撃に絶対の自信があるから防御に特化した構えだとふわりは思ってる。でさ作中に「俺の空手は交代のネジを外してあるんだよ」って言ってるし。 相手のさ、技、こうやってくらって後ろに下がらないようにこうやってね防御とさばきの構えを取ったんじゃないかな天井、天ょね強い強い<笑><笑>りょうさかきの構え<笑>違うよ<笑>この剣だね。<笑>まあみんなねこうこんな調子でねふわりはやっていくから。 みんなついてきてくれよなじゃあねつぎだい2もん靴スポでんこの意味がわかるかねみえあっグローブを外したのだよ 誰だ誰だ<笑>すごいすごい素晴らしいねみんなうん素晴らしい分かってるな分かってるうんうん答えが出ておるねえか<笑><笑>くとまだせいまんせん。うんねやっぱねバッキャ最高だよね<笑>うん K あアットマークポンファミレッツカイオー 正解だよー正解。まあ、顔がささ三みくんね顔が可愛い可愛いね可愛いのはまあ、可愛いでも可愛い私服フりはかっこいいあ。 レツカのことあ、<笑>やだ勘違いしちゃったじゃん<笑>ふわりかと思ったじゃんレツカイの…まあね、レツカイオかわいいよレツカイオーかわいいけどさやだもうこのタイミングに言うんだもんやだーレツカイの説明ですよねレツカイはめちゃくちゃ強い中国剣法の使い手でまあね、かわいいねツンデレキャラ今流行ってるでしょツンデレキャラで、すっごいでっかいゴツゴツの岩を 素手でこうやってね削ってまん丸にできるんだよねでも「レッツ・カイオなんだけど<笑><笑><笑>ちょっと前に死んだ<笑>でさ「レッツ・カイオの構え今やった構えはこのシャオリーをマスターする前やねこうねこの構えこ う, こうかこうかこうだこの構えは 通点を守って重心を足曲げてすっと下に落とすことで攻撃をグッて食らっても倒れない構えだね。で体をこうやって半身に取ることによって体のさ真ん中にね弱点である通点っていっぱいあるんだけど半身取ることで通点のね通点に攻撃が当たりにくいのと体の中心に沿ったこういう拳の構えで 攻撃も防御も対応できるハイブリッドな構えだね分かったうんうんあそうそう打眼の修行そう建造物理的がん打眼の修行<笑>素晴らしいねでえー、とそう「レッツえよう」なんだけどさ関係ないんだけど レツカイヨとオロチカツミるじゃん。あ、オロチカツミはドップちゃんの息子ね。がさ、試合をするんだけど、レツカイヨが奇襲した時のカツミの掛け声がふわり好きだから、ちょっと今からやるね。ーう、動いた。こ、これは。 はいスゥゥ列海洋の上半身がまるで風船のようなあの技 ダオってなびっくりしたんだろうねふわりねめっちゃ好きそうねダオってねレツカイがさ目の前に現れてびっくりしてこう言っちゃったんだろうねダオって ね, <笑><笑> わ, かかかねわかるわかるあれあのねあの中国憲法の構えあるじゃんこう「はい」とか「はい」とかいうやつ。 あれみんなのそうス、あの中国憲法の構えって実際は構えじゃないんだって演武の一部って言われてるんだってでまあ中国憲法ってさ 特, 特徴的じゃんだからさ見た人が勘違いしちゃうのかなうんうんはいじゃあね一旦消去し、あす えー、<笑>コメントはねこの辺ねあ指輪をねいっぱいくれたからいっぱい つ, つけれないから一個つけるカクタスさんの本気の指輪あ違う努力の指輪ありがとう<笑>カクタスさんありがとうこれねやっぱ指輪系はねこれで殴ったら強そうだよねうん どんどん送ってくれよなはいコメントもねしっかりふわりは読んでいきます可愛いい押す押すうんうん演武だったのかそうなんだよ中央憲法でしょうん演 わ, うわあわあ<笑>ケーキがケーキがふわりの尻尾でね<笑>無病息災本当それ合格期が 受験生受験生いるかなここに見てる場合じゃねえ勉強しろ<笑>ああこの指輪で殴られたらや べ, やべえやべえな尻尾でそうなの<笑>これ尻尾ね あ お, いもおいもだおいもだトイツありがてえ糖分だぜあーみんなありがとう<笑><笑>足が足しチ足ショあ<笑>いっぱいチュキいっぱいチュキかけにくありがとういっぱいチュキよしたけお前はいっぱいチュキ俺もだよ あなんかみんなふわりが糖質制限してるってだからおかしいやめろあれ甘やかすんじゃねえお<笑>ありがてえありがてえ<笑>じゃあねあのー、あねいっぱいねこう糖分補給をしたところで次の第三、えー、問か三問に行きたいと思いますクイズも折り返したでいくぜ第3問 ミスターズールお互い言葉も通じないけど俺の気持ちがわかるかい俺と君は今対等になったんだ後ろ目向いてるズール一度目は君が勝ち二度目は俺だった 分かってくれるかい。俺たちはまだ。決着がついてない。バッ。ッ決着だ。カマンツール。はい、誰 だ, ーれだー。<笑>誰だ、こ、これね、これ。うん。 ど, どうかなこれはいこれね回答を回答をどんどん送ってねさすが決着だ<笑>決着だ決着だね決着だね決着だね決着だね決ねそじゃなくてあのー、答えを送ってくれ答えを分<笑>かってんだろふわり名演技だったぞ分かってんだろもう一回やろうもう一回やろもうやろもう一回欲しいか そそうかそうかかじゃあもうねしょうがないからもう一回やるね<笑>もうちゃんと誰の構えか当ててねちゃんとやるからうんいくよいくよミスターズールお互い言葉も通じないけど俺の気持ちが伝わるかい俺と君は今 対等になったんだ白目向いてるズル白目向いてるズール一度目は君が勝ち二度目は俺だった分かってくれるかいがし俺たちはまだ決着がついていない 食べてる間に答えを送ってねむしゃむしゃむしゃむしゃまだかな答え出してくれる人まだかなまだかなちらっまだかな答え出しあケーキねえじゃん<笑>ケーキねえじゃんはいうんうん佐藤くんラライムくんお前お前お前適当に答えんないちょっとやれよ<笑>鈴木くん うんマリオじゃないマリオじゃないあのズールズールねズールあの、ズールズールはね惜しいズール惜しいズール惜しいねうううんん、うん、あっおいおいもう生がいるじゃないか建造物的物理物理的物理的バキそうこれのはこの構えは ハンマーバキ正解パチパチパチパチパチパ チ, パチーお前はやっぱできるもんかせいだなうん素晴らしい素晴らしい<笑><笑>えっフルフルだあつや違う違うよ<笑>キャッチャーじゃないあのー、違うこれはバキの名シーンをやったんだよねうんうんうん違うねマリオでもないねうん ハンマークハンマークまあ、正解としとこううんうんうんでえっ、ー、と正解は「ハンマーバキ」だったんだけどまあねあのー「バキ」シリーズのねまあ、題名にもあるように主人公だよねで、ね、あのー、ハンマーバキの構えについてはバキ堂で説明してたんだけどボクシングのこう構えと似てるよねつま先にこう重心を置いて重心はこう。 上でで、軽めなんだよで肩は顎をしっかりカバーして利き手も顎の横で適度にこうやって脱力をして0から100に持ってい き, 持っていきやすいマックススピードの攻撃に持っていきやすい構えなんだよねで足のスタンスはこう狭めにとってフットワークをねこう踏むことによって。 相手の攻撃をかわしやすい あ, あ来たぞ来たぞ行くぞ行くぞ俺はやるぞ行くぞ<笑>はや<ー><笑><笑>ここか<笑>俺は緑を倒すあっ<笑>違う<笑>ちょっと待って<笑><笑>この ん前なのかな、うん、前かなほ、うん、らすごい思った以上にあ<笑>あ<ー><笑>ああああああああああはこのバカバカ<笑>ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは <笑>あっそう<笑>ゼロから1 0 0から100だったっす本<笑>んとほんとそれああ腹いせに草をやっつける<笑>あ尻しっぽが意外に有能だな<笑><笑> 100トン100トンモノ<笑>さんモノさんのね100トンはきかないファに100トンはきかないあラーメンだ ラーメンも糖質が多いんだよなでも俺は好き<笑><笑>え百100トンおい100トン落としてもライムじゃねえかこの野郎恩を<笑>後で返しやがってふわりはなライムの配信もっとやれかけじつくを送ったのにお前はなんだ恩知らずめ<笑>まったくも面おいから OK ありがとう <笑>糖質系好き糖質ね嫌いな人いないよねうんうん<笑>ちょっとどこまで行ったか忘れちゃったよあそうバハンマバキの構、ね、えねえっとそうハンマバキってあのバキって漫画面白いんだけど前に解説したさ「レッツカイオイルじゃんツンデレの、ね、かわいいツンデレペアだね あの列開用の重心を見てほしいんだけど重心の置き方が正反対なんだよねでこれっていうのは相手の技の受け方の違いなんだあの健固なしっかりとした守り打撃に耐えたいっていう人は重心をしっかり足を曲げて落として地面に根を張った大木のイメージで体は絶対に動かさないこと一方で 攻撃は受けたくないし何 な, ならこう、かわしたいって時は頭のね脳反射に体が最速で反応できるようにこうねリラックスした脱力した状態が好ましいフットワークをね軽く踏んでリラックスした方がいいんだよねま、こんな感じわかったかなでは名残惜しいが。 行きますか、最後の問題わかるかないやでもねみんな今まで見てきてくれたしついてきてくれたみんなはこの構え絶対わかると思ういくよ最後の問題行いってみようぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐおおくのたましいをきずひきおうがの正体 今こそ見せてやろう。オルチッドフ我が子バギー。これが、これがーオーガの正体だー。異常なまでに発達したヒッティングマッスルが作る肉の餃子。これがオーガの正体だったのかー。 トラッラクドポロチはいーこんな感じ<笑>こんな感じはい誰あさすがみんなやっぱね有名だよね<笑>鬼が見えるあ、見えたふわり見えた鬼<笑>ヒッティングマッスルね異常なまでに発達したヒッティングマッスルうんうん かわ い, い背中で草…かわいくないかっこいいんだふわりのせなかは<笑>え嘘尻尾…で見 え, 見えなかったなんだよこれえなになにもっかいもっか い, もっか い, 見たいもっかい見たいって書いてあるねコメントに<笑>もっかい見たいかそうかそうかうわあただもありがとう<笑> しょうがないなもうもう一回だけどなもうしょうがないから、しょうがないからやってあげるんだからねもう一回ね、うん別にフォアリーがやりたいからやってるわけじゃなくてこれ、ね、みんなが、あの、か、わかんないと思うからもう一回やってあげるうん、優しいね、師匠だから、いくよぐぐぐぐぐぐぐぐ多くの魂を、あ、多くの屍を築きし、鬼の正体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 トフフフおい分かったかなちょっとね<笑>見てみようかコメント<笑><笑><笑>忙しいあ背中ねやっぱね鬼が見えたかなふわりの背中でねやっぱ分かっちゃったかしょうがないそうみんなね素晴らしい やっぱね、学んでってるねみんなも一つ一つ正解はハンマユー裕次郎でしたパチパチパチオーガこれねオーガの構えね、もう分かってるように地上最強の生物ことオーガハンマユー裕次郎これもねバキの登場人物 初めて見たときから、こうね、ふわりもバキシリーズ好きでずっとこう見てたんだけど、初めてこう、ハンマー裕次郎見たときからねずーっと考えてるんだけど、このね、構えの意味、本当に分からん<笑>やっぱ考えたけど、やっぱ分かんないよ、これ、これ、これ分かんないよね。あのー 防御、攻撃にこう、キャラ的に、まあ、最強だから絶対の自信があるためあの構えになったのかな こ, れこうねこれね見たら分かると思うけど通点がさあの、さっき説明した弱点がいっぱいある真ん中の線通点がガラ空きなんだよ ね, こうね。両手を上に高く上げることによって相手にこう。 うーって、プレッシャーを与えられるってことかなあそうふわりの記念すべき第一1回目の動画を見た諸君くんはこうピンときたと思うんだけど熊に会ったときにどういうポーズをとる素晴らしいそうこれ クマに会ったら自分を大きく見せてプレッシャーを与えるためにこの構えをまず取ることね自分の体を大きく見せることプレッシャーを相手に与えることっていうのは大事だよねまあこんな感じですわ<笑>こんな感じですわふわりの配信はこんな感じですわ<笑>あっそうあ ちゃんと見てるね。肘下ろしてっつい紀の梅奇襲の梅違う違う違う違う。打ち下ろしてついだから。打ち下ろしてついだよ。肘、肘はだめ。肘じでだめだよ。ちゃんと拳で叩く。大事大事。えっ、ー、と、電波32。初めの一歩思い出してきます。せっだ。いいんだよ。ふわりも初めの一歩は好きだから。うん。初めの一歩で。 イマジネーションを受けてクマを倒そうと思った。うんうん。クマの構えやん。本当だ。なるほどね。あ、確かにクマもあオーガの構えしてるわ。あ、名はね。いや多分ね、オーガクマがオーガの構えを見てこうしたんだとふわりは思うね。<笑>あ。 オイルサーディングバキ好きだから楽しかったよかったよかったやっぱね楽しんで学ぶことが大事だよね<笑>うんうんそういうの大事だよやっぱりうんじゃあねここまでふわりさ構えのクイズとかこう解説をしてきたんだけど武道家とか格闘家のこう巧妙な人たちって構えなんていらねえって言ってるんだよね ふわりもさ結構長いこと空手やってるしあのー、試合とかさ大会とかでベテランの人の試合をさ何度も見てるんだけど確かにね構えって印象に残ってないんだよねいっぱいチキよしよしたありがとうよしたけありがと う, あがとう<笑>俺れもだよでみんなもさ絶対知ってる あの有名な宮本武蔵先生の言葉にもあるんだけど勝負とは敵を先手先手と打ち負かしていくことであり構えるということは敵の先手 を, 持つ敵の先手を待つ心に他ならない構えるなどという後手は邪道なのであるってあるんだよね。 ふけー宮本武蔵先生ふけ要はさ構えるってこと自体がこう町の姿勢なんだとそもそも先に殴れば構えなんていらなくない構えるってさ攻撃されてない負けてないってことですなーんーふけーなーやっぱ。 日々勉強大事だねうんはい、じゃあ以上ふわりの生稽古生道場でしたどうだったためになったでしょう。うんうん、そうだそうだまぁ、あ、さ、いろいろ構えについてじっくりさあの、ふわりと学んできたけどさ構えを研究しているふわりもまだまだ弱配者で 熱心に聞いてた門下生の諸君たちも弱敗者鍛錬が足りぬということだね一緒に強くなっていこうなエレベーターでさ、今度一人になるたびに構えのこう練習してふわりもするからさこう、自分のさあのー、個性を生かした自分だけの構えを作っていってください うまくまくとめたねはいそれじゃあねコメントとかねはい読むかな あ, あ精進します嬉しいね精進します嬉しい強くなりたい分かる分かるふわりもね強いけど強くなりたいやっぱねこの現状に満足しないってのが大事なんだよね日々鍛錬と精進を欠かさないことが大事強くなりたい おー指輪ねちょっと戦闘力上げてこうちょっと上がってない上がってないおお強い強い海渡り海渡りの努力の指輪をくれフフフフフフあのー、みんなあの、ギフトとかいっぱい送ってくれてありがとうなんかあのー こうね始まる前は絶対触れるぞと絶対こうあ<笑>あっああのしっぽがー<笑>あ行かないで行かないでよしたけかないでありがとううんねこうね行かないでっていうからねもうちょっとここにいようかなあかまのポーズこれは オラチダッポの天上天下のポーズ。これはつんレツン烈海王の構え。で次はあこうハンマーバキの構えだね。最後にみんなも一緒にやろう。せーのハンマユージローの構え。 <笑><笑>まあ ね, こうね、みんなもこうね構えを研究してってねケーキにアイアンテール<笑><笑>ワリちゃんのクマのポーズがアライグマにしか見ない違 う, 違う違う違うクマ違いクマ違い<笑>あの最強のクマのポーズオーガのポーズだから。 キューの梅オリバの腕上げるやつも好きオリバの腕腕上げるやつ。あーこれね、ふわりはオリバだったら、オリバーだったらね、こっちかな、ハンドポケットの方が好きかな。あんま裕次郎の構えしながらコメント打ちづらい。<笑> お前は文生の檻だな本当に素晴らしいねこれねやっぱふわりの配信は体を動かしながらこう見てくれるとね嬉しいなふわりもね体を動かしていくからね一緒にこう強くなった感が出るよねあこれねせっかくだからこうねリアリティ名物スクショタイムをやりたいと思いますえっ、ー、とんーあそううんとあれね 努力の指輪を電波酸味の努力の指輪俺の努力をくらえー！これ、ね、スクショタイムね。じゃあふわりの得意技ウィンクをやっちゃおうかな。いくよーお。ちょっと。 撮ってるちゃんとスクショタイムだわよふッフどうやサービスしすぎちゃったか<笑>やっぱそんなねかわいいウィンクをこういっぱいやんないほうがいいねうんうん安売りかわいいの安売りはダメだよ<笑>ううえっ できてるできてるよね大丈夫ふわりウインクできてたよねえちょっとみんなの携帯、壊れてるんじゃない大丈夫うーんちょっと一回、一回、電源落としたほうがいいんじゃない<笑><笑>あ終わったらね一応ね携帯ね再起動、うん、し, したほうがいいと思うようん、うんねじゃあこんな感じで。 結構やっちゃった。感じか結構やっちゃった感じだ。<笑>あのー、時間ね。うんいっぱい使っちゃった。<笑>じゃあね。そろそろ時間なので今日はね。この辺で。あ、そう、今日ね。ふわりさあのー、初めてこうね。長いさ枠をもらえたわけですわ。それでさやっぱ朝ね。6時にお。 パッとこう、目覚めて、すっとこう、起き上がってね、ストレッチをこう、しながらね、あれ、なんだこの気持ち、懐かしい、試合の前の気持ちだと思って、この、試合の前のこの闘争心があの、ここら辺からふつふつと湧き上がってる感じがもうね、あっ、試合だ、これ、久しくあの、忘れていた、この 戦いの気持ち い, いと思って<笑>、そんなね気持ちでふわやこの生配信を迎えたわけだよね。やっぱね、うん、来週もやるから見てくれよな。バラありがとう。う ん, <笑>、うん、アドレナリンがめっちゃ出てるからね。んうん。ちょっと赤いもの見るとね。 <笑>あもうちょっとダメだ格闘家としてギフトをねパンチとキック当てられないクソ<笑>尻尾が役 な, なってくれている<笑><きれー><笑><笑>ちくしょうふわりの拳より尻尾が言うのかね そんな感じこんな感じこんなところでねっふわりを応援してくれる入門希望のみんなは YouTube のチャンネル登録と Twitter のフォローを頼むマジで頼むー頼んだぞーほいじゃあこの辺で来週もみんなで一緒に強くなろうな。 じゃあこの辺でほんとにこの辺でバイバーイ